よしゆきビジョン<笑>メイチ大人のきのこの山厳選ブレンド甘さ控えめカカオのうまみくつろぎを召し上がれメイチ 大人のキノコの山買ってきました見ていっちゃいましょう厳選ブレンドチョコレートプレッツェルですかいただいちゃいましょう開けます こう、開けましたでっかい、袋が一つ、入っていました開けちゃいましょう 風呂を開けましたこんな感じでゴロゴロ入っていますねちょっと普通のキノコの山より濃厚なカカオの香りが漂ってきますよ そしてこれがキノコの山ですかおお ん, んかちょっと曲がって傘がついてるところがなんか本物のキノコっぽい感じがしますねんーいただきます あのですね、カカオのしっかりとした香りを感じますよ、うん、あとはこのプレッツェルのこうなんだろうサクサクっていうか、まあ、ポキポキっていう食感ですねこれがいいですね で、やっぱりこの甘さの加減っていうんですか甘さの加減がまあ砂糖かな砂糖の量がちょうどこのカカオの香りが一番楽しめるぐらいの甘さの加減なんですよ。 あいいですねあれでもなんかうーんちょっと待ってくださいねなんかねあなんかね 一応あの箱に「ドミニカ豆」と「エクアドル豆」って書いてあるんですね。ってことはタケノコの里まあ大人のタケノコの里とは豆の産地が違うんですね。ってことはつまりこのプレッツェルに合う豆を選んでいる。 ってことですか、ね、うーんだからプレッツェルがポキッときてこのカカオの香りが一番楽しめる甘さのチョコレートがこう口の中でささって広がって楽しめる感じですね。 いやーこれはまさに大人っていう味わいですねまさにねうん、うん、もちろん普通のたけのこの砂糖とかきのこの山も好きですよ、うん、あれも素朴なチョコレートって感じがしてね、うん、です以上「明治大人のきのこの山」でした